さんです今回はオーライトさんから提供いただいたリアライトですねリアライトの RN120 っていうモデルの紹介をしていきますリアライトテールライトなんですけども皆さんどのような基準で選んでますでしょうか性能はどんなものを望んでますでしょうかぶっちゃけテールライトってあんまり性能ってそんなに求められてないと思うんですよねまああのの必要十分なその バッテリーの持ちさえあればまあ明るさっていうのはまあ普通に視認性が普通のものだったら問題ないですしそもそも同行法で言ったらテールライトってまあ、ライトじゃなくても反射板赤い反射板をつけるだけでも全然 OK なんですよねなんでまあ普通に考えるとそんなにそのこだわるようなとこでもないんでまあしかも普通に今売ってる ものってどれももう性能的に問題ないし電池の持ちもいいし、まあ、どれ選んでも、まあ、基本的には全然問題ないと思いますまあぶっちゃけ言うとまあ何でもいいっちゃ何でもいいんですけども僕はこの RN120 でいいなと思った点がまあいくつかあったんで、まあ、それを紹介したいと思います今回の RN120 なんですけどもつけるマウントがち、えーまあ、っちゃいんですけどこの形が GoPro のマウントにすごく似てるんですよね 形でこう刺して角度をこう回すだけで。いいっていうそういうものになってます。それがまあ2種類ついてます。この、えー、サドルレールにつけるものと、えー、シートポストとかにこうマッタイプのものですね。この2つが付いてるんで、まあ、これも複数台。自転車持ってたらえ2台につけることもできるし、まあ1台の場合でもどっちか好きな方を作うことができます。で、僕は。えー 今こちらの方を使ってますこれがすごく僕にとってはいいなと思ったのが一点あってあのシートポストにつけるタイプって結構なんか足が当たってるんだと思うんですけど ど, どこのタイミングでちょっと足が当たってるかわかんないんですけど多分、えー、信号待ちとかそういうとこですかねそういうとこで当たるのかわかんないんですけど、まあ、ちょっとこの動画見てもらうと分かる通りあの 曲がっちゃうんですねまっすぐつけてるんですけども知らない間に曲がってたりするんですよねそれがまあちょっと不満というか気になるところだと思いますなんで、えー、とシートポストにつけるとなんかこうずれてきちゃうっていうのがすごい気になってたんですけどもこちらのこのサドルレールにつけるマウントだとまあそれがないんでそれがいいところかなと思ってますで1つだけ まあ、欠点を言うとこのサドルレールがまあこのワンサイズなんでまあサドルによってはこのサドルレールの幅とか広がり方とかそういうのでつかないのもあります。あと多分なんですけどこの丸いサドルレールだったらいいんですけどカーボンとかのちょっと。 細長いというか、えー、と断面図が細長い円の楕円のものはうまくはまらなかったりするんで、まあ、ちょっとサドルを選ぶっていうのはあるんですけどもしうまくはまるサドルを使ってるんだったらこれすごいいいマウントだなと思いますで、まあ、こちらの普通のバンドの方のマウントもやっぱりこの、まあ、ガーミンみたいな形のマウントになってるんで、まあ、取ったり付けたりっていうのが簡単にできるんで、まあ、充電が 簡単になるし他の自転車と共用でこのライト使っ て, ても付け替えが簡単にできるっていうのがいいですねまあこういう充電タイプのものってやっぱりこう取り付け取り外しが本当に面倒になると充電がちょっと奥になっちゃうんでまあこういう取り外しがしやすいタイプはすごくいいですねでまあちょっと欠点だけ言うとまあ欠点じゃないんですけどもまあ僕の好み なのかもしれないですすけど充電の口がマイクロ USB になってるんですよねこれが t y p e C だったらすごく良かったのになと思いますまあ容量的には別に急速充電とかする必要のない容量だと思うんで特に必要がないのかもしれないですけどもま あ, あのケーブルを1つにしたいっていうのがあるんでできればまあ USB の t y p e C だったら良かったなと思ってます まあ、テールライトは普通のサイズ感ですねで長押しでついて長押しで消えるようにしますでつけてる時に1回押すと明るさが変わってきますで真ん中これが一番明るいこれも一番暗い でダブルクリックするとモードが変わりますでこれもクリックするとパターンが変わりますまあこの点滅は多分使わない方がいいんですよねあの基本的には点灯 使使うようううよよなな形でにした方がいいいと思いますスマートモーションセンサーっていうのがついてるみたいで、まあ、ブレーキランプみたいなもんですねブレーキした時にこうモーションセンサーが働いて、まあ、3秒間120ルーメンで明るく点灯するみたいですまあほ車のブレーキランプみたいな形ですねこのブレーキランプがついてるのがこの RN120 のまあ一番の売りかなと思います この機能が付いてるとやっぱりまあ少しでも安全にこう走るというかまあ止まるときに追突されるとかそういうのが一番怖いんでそこでちゃんと明るくなるっていうのはかなりいい機能だと思います、まあ、ただのこテールランプ買うっていうよりはまあ選ぶ理由があると思いますあとは動いてないときにまあ5分ぐらい経つとスリープ状態になる みたいですねまあ、自然に消灯するみたいな形でで、まあ、振動を感じるとまた光り出すっていう、まあ、休憩とか、まあ、そういうので消し忘れが多いんでこれはまあ助かりますねじゃあ重さを測っていきたいと思います 26g ですね、まあ、軽いですねまあテールランプはそんなにどれも重くないんで、まあ、特にこれが超軽量っていうわけではないです まあでも普通に軽いんでいいですね。